こんにちは。今日はこちらの新型ステッパーゴンのエアーのガソリンの4駆モデル。こちらのご紹介をしようと思います。でまず、ワインディングでの走りのインプレッションの前に、まあ、簡単にこちらの車のご紹介をしておきます。でこちらはエアーなんですけれども、エアーのガソリンの4駆なんですけれども、タイヤはトランザの ER33。以前のガソリン車の FF は、 グッドイヤーだったんですが、こちらはハイブリッドと同じタイヤを履いています。でかつ、こちらのランパーもセッティングがまた違う、形式が違うものになっていて、今回は 3T1 という形式のものになっています。そこがガソリンの FF とまた異なるところになっています。でかつ、まあ、見ていただくと、かなり車高が上がっています。 全長でいうと15ミリ車高が伸びていて、えー、こ, のこちらの方の最低地上高は5ミリ高くなっています。で前後同様前と同様でタイヤ、ブリヂストンのトランザの ER33 を履いています。 でハイブリッドとの違いでというと、ここのところの吸音材が使われていないので、まあ、雨降ったときなんかですと、少しこう水しぶきの音だったりとか、えー、砂利の音だったりとか、まあ、そういった音がまあ車内には入ってくるようにはなっています。まあ、ですが、こちらの方に関してはもう寒冷地というところもあると思いますので、まあ、そういった作りになっているかと思います。で街回りが違っていて 今回こちらの方はダンパーの形式も違うんですけれども、足の形式も違っていてで、なおかつこれマフラー自体もちょっと変わってます。ff とはでこのようにえレフが付いているものになっていますんで、でとデュオン式というダンパーになっています。少し形式が異なるダンパーになっているというところもまあ、今回の走りもどのように進化です。どのように違うのかっていうことが。 まあ、注目されるところかなと思います。あとは、静粛性対策っていうところでいくと、まあガソリンは基本的に RP5 と私変わってないっていう認識なんですが、やっぱりその辺は、ここを見てもわかります。で、このカーペット自体、これフェルト剤なんですけど、結構薄いカーペットです、ね。これもハイブリッドと全然違う。これ、RP5 の時と変わらない。 ややつだとと思うんんででですすあ、でもそななことないですね少しやっぱりフェルト材もガソリン車であってもちゃんと分厚いものがついていますで、ちゃんと後ろもこのような形で先進剤もハイブリッドと同様にはなっているただしホイールハウスの吸音材だけは今回はこのガソリン車にはつけていないとでなおかつここも吸音対策になっている みたいでこれは以前の RP の5のステッパーゴムにはもちろん付いていなかったですし、まあ、3ももちろんついていないものになっていますので、まあ、こういったところを見ていただいても、やっぱりちょっとこう、遮音対策っていうのも少しやっているというのはあるんではないかなと思われます。はい。なので、こちらの方を、まあ、簡単ではあるんですけれども、うん、今回は 高速道路ではなくてこの四駆にふさわしい、まあ、峠道上り下りワインディングその辺を走ってみたいと思います、まあ、主に今回に関しては、まあ、車の動力性能それからこういったコーナリングでの騒音性能それから乗り心地ハンドリング、まあ、そういったところを主にご紹介していこうと思います。 で今ちょうどこちらは今秩父に向かう長瀞に向かう道を走ってるんですけれども非常に車が軽快ですこういったところでやはりホンダの車の威力を発揮するというか非常に車が軽快に走ってくるで今ちょうどこれちょっとヘアピンク感というか少しこうタイトなコーナーなんですけれどもすごく車が、うん、安定してます 4WD なんですけれども 15mm 車高が上がってるんですけど全然車高の高さを感じませんすごく車のロール合成というものが高くてでこのダンパーも 4WD 用のセットのダンパーになってるんですけどすごく足がしなやか で, でガソリン車結構硬いなっていう印象あったんですけども全然その硬い印象っていうのは全くこの。 4駆のガソリンは全然ない。で、こういうところで、ちょっとこう、きついなとか、ちょっと重いなっていう印象すらないです、全然。うん。すごく、車がねお、重いのほか、1800キロ台の車とはね、覚えないような、そういった、えー、まず、運動性能があります。で、今、これ、登ってる、上り坂なんですけれども、まあ、こういったところで、 エンジン自体のその出力のパワーの足りなさトルクの足りなさまあ、その辺がどうかっていうところなんですがまあ、全然。重さみたいなものはないです。これも非常に l15c でシビックの分解タービングを搭載したということもあって、まあ、出力、トルクともには変わってないんです。けれども、このピックアップという立ち上がりが下級の立ち上がりが良くなったということで、まあ、応答性が上がったということなんですが、非常にね。 これ走ってて今こういった峠道なんですけどすごくね楽しいですね走ってて<笑>さすがにやっぱりホンダの車だなっていうかこう、まあ、高須でおそらくこの車もこういったワインディング路でも走らせてチューニングしてるっていうところがおそらくあるとは思いますんで。 やっぱりねすごくシャキッと感があって、しっかり走ってくれる、で思いのほか、これ、4WD、僕、実は、こんなの車で 4WD 乗るのって、おそらく初めてだなと思うんですけども、すごくやっぱり、後ろ。 がちゃんとこう駆動してくれるっていうこともありますんで、やっぱ後ろがしっかりこう食いついてくれる感、FF っていうのは も, もちろん、ホンダの FF も後ろしっかりとこう使ってますんで、しっかりとこうストロークさせて、後ろしっかりと使って、スタビリティ性能というものをしっかり上げて作り込まれてる車なので、全く不安感というのはないんですが、まあ、4WD になると、より一層、デフのこうキャリアとか、その辺もね、積まれてくるっていうのがありますんで、80キロ重くなってますんで、基本的にはこれ、後ろ、 まあ、ペラシャもついてると思うので、まあ、基本的にはこう真ん中から後ろにかけて8 0キロの重量増加っていうのがあると思うんですけれども、まあ、それによってよりどっしり感というか、まあ、車高はね高くなってるんですけれどもそれ以上にこのどっしり感っていうのもしっかりと出ていてなおかつこのスタビリティの高さっていうのも。 しっかり、ね、感じますタイヤのこう弾力性グリップ性能、まあ、そういったところまでしっかりと感じ取れるようなそういったハンドリングをね持ってる車に、ね、なっててすごく乗ってて楽しく走れますちょっと話が相安性と車の動力性能というところにちょっと、まあはい、一緒に話をしてしまったんですが。 すね、とにかくこういったワインディング路をこう走るという意味においてもすごく車が軽快で楽しく走てるで今ちょうどワインディング走ってるんですけども今平均燃費がさらにまた伸びてまして 11.5 まで上がってますなのでやっぱりガソリンのちょっと燃費の取り方がちょっとすいません私悪かったのかもしれないんですけれどもちょっとあれは おそらくちょっと条件が違うのか私の設定私のちょっと乗り方設定がちょっと悪かったのかっていうところもあるかと思うんであくまでも参考という程度で見ていただければと思います非常に燃費性能もガソリン車でも4駆ですから FF になるともうちょっと燃費性能としては高くなるだろうと思います、まあ、大体 1kg ぐらい燃費性能としては上がっていますので、まあ、そういった意味からも、えー、FF だともうビッター13近いところまで 燃費性能としては上がっていくと思われます、はい、あとは乗り心地的なところでいうとこういった峠道とかですと、まあ、当然トラックもすごく多いですし路面も荒れていたりするわけなので道が悪かったりするんですけれども全くその道の悪さっていうものも感じさせない、まあ、そういったところは多分四駆のいいところなのかもしれないんですけれどもよりこの有効ストロークっていうものが上がってると思います。 でさらに1 5ミリ f f よりも伸びてるっていうことは、まあ、有効ストロークとしても、まあ、10ミリ FF の肉で 10mm 伸びてるってことは、まあ、単純計算、まあまあ、25mmFF と違うっていう1 5ミリですね違うんで従来からすると、まあ、単純計算で2 5ミリぐらい違うんじゃないのっていうことになりますのですごくストロークを持たせた足回りになってるのでこれ多分 しなやかにできるるっていううのがあると思うんですでこのダンパー自体このスプリング自体を 低, 低レート化してるっていうのが、まあ、以前も紹介したんですけれども、まあ、その、ね、低レート化がすごくこのしなやかさにも効いていてなおかつこれ4駆なので、えー、有効ストロークも稼げるというところでこれおそらくしなやかなんだなっていうのをすごくね感じるところにはなります。すごくこういった 山口においてもすごく気持ちよくフラットライトに乗れるこれはねすごくいいことかなって正直思うところではありますでこれガソリン車ですんで前回のガソリン車でも紹介したんですけれどもアイドルストップっていうのがちゃんとついていますアイドルストップした方がいいっていう場合もありますけれども 特に寒冷地とかになってくると冬場ですと余計にバッテリー自体の寿命が縮まってしまう可能性これ一気に放電流がかかるわけですそうするとすごい放電量になるわけですそれいきなり大きな放電量にしてしまうとバッテリー自体もこれ1回じゃないわけですで何回も何回もこ放電してるわけですからアイドルストップするわけなのでそうするとバッテリー の, その寿命 いいううののがやっっぱり縮ままてくるっていうのは当然ありますだからあまりその寿命を考えるのであればやっぱりバッテリーアイドルストップっていうのはあまりこう頻繁に使わない方がいいっていうのがあると思います特に寒冷地なんかは言えることかなって思ったりしますまあその場合は別にアイドルストップを切っちゃえばいいんでまあそういう使い方をするっていうのもありかなと。 さらにこういいったた今、えー、と林道みたいなところを走ってますけれども、こういったところでも非常に走破性が高いうん、いい車になってます、で私、ノアボクシーも四駆 X という四駆を乗せていただいたんですけど、あれはね、FF と比べると、すごく車の、ね、重さを感じたんですよねで、最初の出だしのその重さみたいなのもすごくこうあったんですけど。 このステップワゴンは、ね、その辺が、ね、全然ないですね、もう下手すると、そんなに EHV に乗っていってもその EHV とも大きく変わらないような、あの非常にあの瞬発力のあるあの自然なリニアなフィーリングで車がしっかりとあの発進してくれる。 でちょうど今ね、下り区間、よくありがちな下り区間になるわけなんで、ここでだいぶね、燃費がまたね、伸びてくるっていうところがあると思います。で、これエンジンブレーキをやっぱり使うわけなんですけども、こうエンブレを使う領域においても、うん、今、回転数はね、上がりやすくなるので、ちょっとこう、うるさくなるかもしれないんですけど、まあ、2500、回転ぐらい。で、やっぱり、FF よりも4クローが、あのー、やっぱリアのスタビリティがね、高いのかなすごくこういった下りのコーナー区間においても、 FF よりも ね, このね、4駆の方がね、結構ね、気持ちよくね、走れますね、安心感がすごく高い気がする、そのぐらい結構こう下っていくのに、すごくこう快適な感じ、涼しい顔して下っていける。でこれも ね、1.8 トンある車とは思えないようなそういう走りをねしてくれるのですごくキビキビキビキビ走ってくれるで車 高, 高 車, 車高が高くなってますけれどもやっぱり触れ の, の遅れみたいなあのちょっとロールが大きくて揺れが大きいっていうこともやっぱり AFF 同様で健在になってますしちょっと U ターンします。 ここうういいっったところで少しもたつきっていうのがノア X もあったんですけども、まあ、ちょっと FF と, 比べ FF と比べちゃうとちょっっとやっぱりこうどうしても駆動ロスっていうのがありますからちょっと重みっていうのはあるかもしれないですけれどでもやっぱりステップーゴンの方が全然下からやっぱトルクが出てくれるのでそのもたつきの重たさみたいなのはもう確実にね、少ないって言ってもいいんじゃないかなって思いますちょっとこうペースを上げてもう一回走ってみたいと思います ヘアピンみたいなこういった S 字ですねこういったところも難なくこう走ってくれるもうれ結構結構いいですねこれ。なんか FF だとね前だけでこう引っ張って走るんでどうしてもこういった上りの走破性とか、うん、結構ね 前のタイヤだけだと、そうだとトラクションと両方をかけて走るようになっちゃうので、どうしてもね、あの駆動が足りないあの、トラクションの性能としてはちょっと足りない方向ではあるんですけど、やっぱり四駆っていうこともありますんで、やっぱそこはね、ただ単に雪道の走破するっていうことだけじゃなくて、こういった山道、こういった田舎道を走破するっていうのにおいても、すごくね、これ、いいかもしれない。 ね、FF に乗ってるっていう感じがねあんまりしないですねこれスポーツ四駆っていうかまあたぶ生活四駆だと思うんですけどでもねなんかね生活四駆っていう感じがあまりこうしなくてすごくあの走りがなんか洗練されてるよう な, なんかそういった印象すら覚えるところがちょっとねありますね、まあ、とにかくこの車 1800キロっていうなんかヘビー級なヘビーな車に乗ってるっていう感じがなんか一切してこないですねこれすごいなうんブレーキもねこういうところですと気になるところあると思うんですけどもブレーキはもう昔からねこんな非常に信頼できるブレーキを使ってますんで特に問題はないということになります はい、ってこといこ で, です、ね、今回、こちらの新型ステッパーゴンのエアーのガソリン4 w D を、えー、お借りして試乗してきましたけれどもい や, やっぱり、ね、カルチャーショックというかやっぱり車っていろんなところを走らせてみないとわからないなということをやっぱ常々感じるんですけれどもこの4駆のガソリンすごく僕はおすすめ できる車かなということを、まず一つ、えー、今日、えー、カルチャーショックを受けました。特にこういう田舎、寒冷地、こういったところ、えー、こういったワインディングであるとか、上りだとか、下りとか、まあ、出力、トルクを要するようなところ、こういったところで、 走ると、まあいうことにおいて、すごく、なんかこう、合わせてね、作り込まれてるなっていう感じが、僕の中では、ちょっとこう、ありました。で、サスペンションに関しても、すごくこういった路面の悪いところに合ってるし、当然乗り心地を良くするために、ストロークを上げてるわけじゃなくて、まあこういった、 田舎道ですと道も悪かったりしますので、走破性を兼ねた上での車高アップというものをま図っていて、でなおかつ、四輪駆動にしているわけなんですけれども、それが功を制して乗り心地、有効ストロークを確保できて、乗り心地にも大きく寄与していると、まあ、いうところもあるしかつ、生活四駆っていう、その走破性。 前が滑ったときに後ろを押し出すっていう感じの、まあ、四駆にはなっているとは思うんですけれど、こういった下り区間で、ワインディングの下り区間なんかでも、すごく車 の, そのスタビリティ性能の高さみたいなものっていうのが、なんかちょっと FF よりも結構ある、まあ、FF も、ね、十分スタビリティ性能としては高いんですけれども、非常にスタビリティ性能としてすごく高い車だなと。だから下り区間においても 安心して走っていけるそういった車になっているのですごくあのこの車いいなって思いましたでエアの普通の EHV になっちゃうと B モードはついてるんですけれどもあやっぱりエンジンブレーキに比べるとちょっとね弱いところがっとあったりすると思うんですよねそうなった時にこれガソリンだったらエンブレちゃんと効くっていうのもあるんで、まあ、下り走るという意味においても うん、ガソリン車の方が僕はすごくいいんじゃないかなっていうことをすごく感じましたただこれを走らせるセチュエーションじゃなくてキャンプに出かけるとか電気が使えないといった状況っていうのも当然ながら 寒冷地ではあったりすることっていうのがあると思うんですけれども、まあ、そういった時ですねそういった時にやっぱりハイブリッドの方がいいよねっていうところがどうしても出てきてしまうっていうのがありますやっぱ給電してないといけない電気をどっかからライフラインをどっかから持ってこなきゃいけないっていうのがあると思うんですけどそういった時にちょっとやっぱりガソリンだとあの弱さっていうのがあるんで、うん、でもやっぱりガソリンがいいよねっていう人にとっては、うん、ガソリンでかつ今 非常に売れているポータブル電源っていうものを常備するっていうことが、すごくこのガソリン車を選ぶという意味においてはいいのかなっていうことをね、すごく僕の中では今回、カルチャーショックを受けて感じたところになります、特にこういったところがとにかく走ってて、コーナーリングするのがね、すごくね、楽しい車なんですね、これは。 全然せったかな感じでこうフラフラフラフラ全然しないですし、うんまあ、ステアリングのこのソーダの EPS の、えー、とこう送っていく時と戻した時のこのチューニングっていうのもねされてるということもありますのでその辺も結構効いてて割とこう安定感に寄与してるところというのがあるということなのかもしれないです。はい、ということで、まあ、今回は非常に予想外だったこちらの新型ステッパーゴンの エ ア, アソリンの 4WD こちらの方の、えー、今回はワインディングロデの走りのインプレッションについてお伝えをいたしました当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので興味のある方はぜひご覧になってみてくださいまた最後になりますがチャンネル登録・高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますのでぜひよろしくお願いをいたしますそれでは失礼をいたします